はい、こんにちは。エイキチイのアベです。今回はタオルを使った首のストレッチ。では、早速行きましょう。ポイントなのは、しっかりと正しい位置で行う。リラックスして行う。また、これをおすすめな人は、肩がすくんでいたり、首にシワがあったり、猫背巻き方、そういった方には、そういったシワをなくしたりとか、姿勢改善にいいストレッチなので、ぜひやってみてください。 では早速参りましょう。注意点。メガネある人は外してやった方がいいです。タオルの使い方を説明します。これぐらいのタオルを半分、もう半分ぐらいによってこれぐらいの大きさにします。そこから頭の後ろ、耳の高さ、これぐらいですね、に持ってきます。そして耳の前に持っていって、 天井を見て、目の向いている方、目の向いている方に向かって、ぐーっと、10秒間、引っ張って、戻す。で、一回リセットして、もう一回耳の高さ合わせて、前に。向けるだけを向いてから、目の方向に向かって、ぐーっと、蹴り。 タオルを使ったこんな簡単なストレッチ。権威といってもよくあるのがここから上に。でも人の首、体重、姿勢いろいろ違いますよね。だからこういうものを使って動く範囲でその方向に向かって。また権威の強さは自分で自分の首を反動を使わなければ必要なだけ力が加わるようにできています。最後、なんか腕疲れるなって場合にはタオルを持つ時に手を小指。 手を小指で握って親指と人差し指は使わないそうすることによって胸とか肩とかすくまなくなります背中の筋肉も使えるのでぜひですねちょっとした持ち方一つで変わるでやってみましょう正面からやる場合にはここからこう上向いて目の向いてる方向目の向いてる方向に向かってグーッこんな感じでやってみますはいいかがでしたでしょうかこんな感じで物を使うだけでも随分 体は楽に伸ばすことができます。首にシワがある人は毎日10秒2回続けてみてもらうとどんどん変わってきますの、ね、で、ぜひやってみてください。はい、本日の動画は以上です。最後まで見てくださりありがとうございます。